全国1億2000万人のシャッタースピード優先 AE ファンの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今日は、キャノン EF のご紹介です。EF と言っても、EF マウントのレンズの話ではありません。キャノン EF。このカメラは、キャノンのテーゼである、シャッタースピード優先 AE を初めて採用したカメラです。 シャッタースピードは1分の1からなんと30秒。そしてバルブです。高速側の1分の1秒から2分の1秒。そしてバルブは機械式シャッターで1秒から30秒までの低速シャッターは電子制御式。いわゆる一つのハイブリッドシャッターってやつです。 使用する電池は1 3ボルトの HD 型水銀電池。現在、水銀電池は手に入りませんので、電池アダプターを使用するか、代替電池を使用することになります。電池アダプターで LR44 とかを使用すると1 5ボルトにはなりますが、露出系の表示やシャッタースピードには影響しませんのでご安心ください。電池は 露出計用とシャッター制御用で2個使用しますそれでは電源スイッチをオンにして。 シャッターを切ってみましょうまずは低速シャッターの2秒から低速シャッターは電子制御なのでシャッターが開いてる間軍艦部左側の LED が点滅しますはい次は8秒うん。 いい感じですねこのハイブリッドシャッター機構はさらに改良を重ねられて後に発売されるキヤノンニュー F1 にも搭載されることになります。 電源スイッチをオフにするとフィルム巻き上げレバーを収納することができますこの辺もよく作られてますよねそれでは裏蓋を開けてみましょうシャッターは縦走りのコパルスクエアキャノンでこのコパルスクエアのシャッターを搭載しているのはこの EF が最初で最後だそうです EOS1N とかはコパルスクエアを使ってたような気がするんですけどねでもキャノンカメラミュージアムにそう書いてあったので間違いないと思います<笑>セルフタイマーレバーを内側に倒すと絞り込み速攻です下向きのレバーを真ん中の赤い L まで 回すと絞り込みロックそして黄色の M マークまで持ってくるとミラーアップですセルフタイマーはレバーの上のボタンを押しながら操作しますシャッタースピードと絞り値を両方表示するファインダーってこの頃は少なかったと思います 次にストロボ撮影です。こちらのスイッチをこのフラッシュマークに回すと、Canon 独自のキャットシステムを使用することができます。こちらがキャットシステム専用のスピードライト 133D とフラッシュオートリングを付けた Canon EF です。 EF のスピードライト同調は125分の1ですフラッシュオートリングとレンズのピントリングを連動させ被写体までの距離をカメラ側に伝達するこのキャットシステムによりこれまで面倒とされていたストロボ撮影も 日中の撮影と全く同様の操作で適正露出が得られますと取扱説明書に書いてありますフラッシュオートリングは2種類ありますので使用するレンズによって使い分けてくださいキャノン EF の使い方の説明はこのくらいにしときましょうこのキャノン EF のこのロゴですがこのロゴって F1 のロゴと自体と一緒ですよね キャノンの中では、この EF というカメラは、キャノン F1 のサブ機的な位置付けだったのかもしれません。ただ、この EF というカメラ、発売されたのが1973年。あの、オイルショックの年だったんですよ。こんなにいいカメラなのに、生まれた時期が悪かったとしか言えません。 この EF がもっと売れていたらその後の EF マウントも違う名前になっていたかもしれませんねマウントといえばこの EF のレンズは FD マウントですがこの絞りリングのオートの表示がこの丸とこの A の表示2種類あるんですよねこの辺も歴史を感じさせる部分だと思いますそして スピードライト 133D の取説取説の表紙にはキャノン F1 と FTB これ F1 と EF だったら良かったのになって個人的には思います先ほども話しましたがこのキャノン EF というカメラとってもいいカメラですよ EF 発売から3年後1976年にはキャノン AE-1 が発売されますキヤノンの位置付けでは AE1 は FTB の後継機種なんだそうですということは A1 はこの EF の後継という位置付けなのかもしれませんこういうレバーやスイッチボタンが至る所に配置されてるとこなんて A1 に通じるものがありますよね <笑>ちなみにこのスピードライト 133D ですが固定アダプターを使用することによってキャットシステム以外の使い方もできるようになってますはいここで裏技の紹介です今日はちょっと盛りだくさんなんですがこちらの EF この部分ですね、このボディ、右側面にゴムのキャップがついてるんです、この小さいゴムのキャップが。これ、何に使用するものなのかはわからないんですが、このキャップ、なくなっちゃってる個体多いです。このキャップっていうか、ゴムの蓋、F1 にもついてるんですよね、これです。 こちらの EF はほらよく見てくださいこのキャップゴムのキャップがありません EF や F1 をこれから買ってみよう購入してみようっていう方はこの辺も注意するべき点かもしれませんがこいつが使えます直径2ミリのプッシュリベット私は「モノタロウ」で購入しました こいつを先ほどのゴムのキャップが取れちゃった穴にはめ込んじまいましょう普段カメラの動画を撮影する時はきちんと爪を切って撮影するんですけど今日はこの作業があったので爪を切らずに置きました爪がないとこういう作業ってやりづらいんですよね はいできましたいかがでしょういい出来ですよねもしかしたら皆様がお持ちの EF や F1 ここのキャップ取れちゃってる個体あるかもしれません私もこのキャップがないことに後から気がついてどうしようかなと思ったんですが この方法、マジでおすすめです。はい、OK 牧場。今日は、キャノン EF キャットシステムをご紹介いたしました。皆さん、楽しんでいただけましたでしょうかそれでは、またねー。